はい。おはようございます。ラスカルでございます。最近ね、もうめっきり寒くなってきて、冬本番って感じの気温になってきまして、もうちょっとあったかいもんが食べたくなってきたんで、今目の前にある、タッカンマリ。今回はこちらの食材を購入いたしました。で、今回この購入したタッカンマリなんですけど、お肉とスープはもちろん、麺とかね、お米とか、締めの具材までついているセットメニューとなっておりまして、漬けだれ用のね、調味料なんかもいろいろついていて、簡単にできるっぽいんで、 これからね、鍋調理して食べていこうと思いますそれでは一旦鍋の準備してきますはいということでただいまね鍋を準備して他の食材なんかも全て持ってまいりましたと作り方もね簡単っぽいので説明書通り作っていこうと思いますまずお水の方にねこの固形のスープを入れていきますはいどンへ、うん、暇だ暇 このスープが溶けたら鶏のぶつ切りとつくねクネ用のも入っているのでこの2種類のお肉を入れていきますで本来はねここにじゃがいもも入れるらしいんですけど今回ねじゃがいも買い忘れたのでなしでございます<笑>い、うん、い本当はもうねこの状態でつくねも一緒に入れていくんですけどお肉ね多すぎてまだ入らないんですよしかも凍ってるし ちょっとね火入れして鶏肉が縮むまで一旦待ちますよしよしよしそろそろ溶けたかなこれいい感じじゃないこれそしたらここにつくね用のお肉を入れていきましょうそしたらまたこのお鍋をね蓋をして煮ていきますと。 ではこれ、できるのを待ってる間にこちらのつけだれの素を使ってねつけだれ作っていきましょうまずつけだれの方がこれなんだけど粉のマスタードらしいですここに水を入れてマスタードに戻します粉からのこれマスタードね完成でございますでこのつけ汁ニラが別途で買ってあるんですけど先にねこんな感じで刻んでありますそしたらこちらの器についているねこの酢醤油を入れていきます マスタード入れて続いてこちら見えるかな縦切ったやつとニンニクを入れていきますこんな感じで漬けダレは完成でございますもうね匂いがねめちゃめちゃうまそう今こちらのお鍋の方のお肉については火がね結構入ってきたんで野菜とかを入れていきましょうまずこのついてくるトッポギねやっぱり韓国料理といえばこのトッポギっすよね いいでしょ。で、ここにね、またベッドで買ってきてある、えのきとネギ入れていきます。えのきと、ネ<笑>ギと。ちょっとえのき入りきんないな、これ。<笑>蓋やばいな、これ。量やばいね、これ。量やばい。はい。<笑>はいとい。うことで、今ね、こんな感じで鍋完成いたしました。で、なんかわかんないけどね、一緒にカレー蒸しも作っちゃいました。<笑>なんか食べたくてさ。 そしたらもうだいぶねお腹も空いてますんで食べていこうかないただきますとちょっとまずはね漬けダレにつける前にそのまんま食べたいんでこの殻のお皿でスープの味で食べたいよね一発目はあっかんりの具材ねこんな感じめちゃめちゃうまそうそれではいただきますあっあっ うんつけ出れなくても十分にうまいよこれうわーうん鶏肉のいいお出しが出てるラーメンもうまいちょっとカレーもし食べよう<笑>あカレーもうまい うん、うわい、はあ、スープがいいうまいあ冬だねいいねこういう鍋、うん、ちょっと次はこちらのつけだれの方につけて食べてみますちょっとトッポギとか食いたいんだよねこれトッポギこんな感じつけてうわうまそう このタうが う, まいわす う, いうめいにんにく効いてるしちょっとねピリ辛だし食が進むねうまいこのつけだれ<笑>でお店で食べるとタッカンマリって結構あの丸鶏が入ってる時多いじゃないですかこうやってぶつけになってる方が食べやすいですし家でねこう食べるってなったらやっぱねこっちの方がいいかもね うんうまっこれ鶏肉見えるかなこのつけだに使った鶏肉これねマジでうまいてかうまそうでしょ<笑>うヘ、ん、ヘ<笑><笑>いやだめだ体がね してきた。上着着てらんないわこれ。暑い。そろそろもうこれがね、我慢できなくなったんで飲みましょう。うわ。つくねつくねどこ行ったつくね。これかつくねつくねちゃん。 う軟骨入れて食感がうまいわこれうんやっぱりもう最近はねいろんな国のお鍋とかこういうねあったかいスープとか売ってますけどたまにはこういう韓国のね鍋いいねあったまるようんうん うん、そしたらそろそろ具材がね多分もう半分以下ぐらいになってきたのでまずこちらの麺入れていきましょうい、えー、このまんまね4分ぐらい耐久らしいですービールもったかよ<笑>麺いい感じかなこれいいねこれ。 ラーメンの方をねつけ汁に浸してもそのまんま食べてもいいみたいなん で, で両方食べてみましょう麺はねこんな感じうんうん締めが優勝だこれ<笑>うめえこちらがつけだれ式と。 うわーどっちも捨てがたいこれこれもうすでにスープとかにねもう出汁がかなり染み込んでるんでこのまんまで十分うまいな最高じゃないこのラーメンもうラーメン二<笑>ふ目飲んじゃおう うん具材取っちゃいますかこれ全部ね鍋の方はねあらかた具材取り終えましたそしたら残りのね具材食べてる間に雑炊の方作っていきましょういやはいっとこれ火入れしてる間に残り食べちゃいましょう 完食でございますいい感じにお米がほどけてきましたそしたら試合にねこれ卵生卵かけて卵雑炊で締めましょうう<笑>うまそういやこれ絶対うまいでしょうこんなの、まあ、ちょっとねスープが多かったんで雑炊って感じじゃないんですけど も, もう取っていこうかなう うん、これ最後のね締めの卵雑炊でございますといただきます あ, あうめえ<笑>ちょっとレンゲ持ってくよスプーンじ、ね、ゃちっちゃいわうん これ今回ね見ての通りスープが多かったんで雑炊って感じじゃないんですけどこれこのまんま卵アユっていうか卵スープで飲めるなやっぱ出汁が効いた料理はうまいねとんでもなく熱いあーこれとんでもなく でも最初、タッカンマリって、もちろんね、鶏の旨味は強いですけど、塩分はね、かなり控えめなので、締めって合うのかなーって思ってたんですけど、この締めのためにタッカンマリをやるってぐらい、このご飯がうまい。個人的には、この卵ガ が, がドストライクだね。<笑> はい、ということで、ただいまね、この取り分けた卵雑炊食べ終わりまして、だいぶもう満足感が高いので、今日の夜と明日のね、朝飯にお腹に優しいように、この卵雑炊取っておいて、これはね、ゆっくり食べたいと思います。今もう暑くて食えないわ。<笑>はい、ということで、ごちそうさまでした。 はい。ということで、こちらのタッカンマリね、この締めの増水分の卵とか、まだちょっと余っているんですけれども、入れた具材の方はすべて無事完食いたしました。我が家もね、鍋すごく好きで、こう冬になるとね、鍋が出てくる回数めちゃめちゃ増えるんですよ。ただ、やっぱり馴染みのあるね、日本の鍋ばっかりで、こういった韓国のお鍋食べなかったんですけど、お家で食べてももうめちゃめちゃ美味しかったです。こうやって通販の方でお店の味そのままがいただけるので、これはね、ぜひね、皆さんにも試してほしい一品です。